こんにちは。筑波大学のアナヤです。では、これは、えっと、プログラミングチャレンジ、えっと、第5週、グラフの授業を続きます。では前、前のビデオでは、ダイクストラ法で、えっと、その、重み付きのグラフの最短経路についてを勉強しました。ただし、えっと、まあ、ダイクストラはどのグラフでも使えるわけではない。これは、あの、まあ、この問題の例を見てみましょう。このグラフを見てください。 前のダイクストの実装が、このグラフだと、えっと、無限ループになってしまいます。ですね。こちらで S で A をパーシュして、A とマイナス2を入れます。で、B をパーシュして、B と2を入れます。で、マイナス2を一番安いなので、A、S から A をチェックします。で、A から B を見て、この B のマイナス2を入れます。マイナスマイナス2が、B の距離がマイナス4。 まあこの二 b よりえっ、ー、と早く、えーとまあ、そのプライベ Q の前になるんですね。ですので、プライベ Q は次はこの B マイナス四をポップします。で、B の, の、えー、マイナス四が S のえっとマイナス二と E のマイナス二。で、例えば S のマイナス二に最初にポップすると A のマイナス六を見つけます。そうです A のマイナス四を見つけます。A のマイナス四が前のマイナス二の距離が より早いなので、A のマイナス4をポップする。そして B のマイナス6をポップする。そして S のマイナス4をポップする。で、A のマイナス6。で、こうすると、あのダイクスはどんどんどんどんここに、えっと、ぐるぐる回って終わらないっていう感じですね。まあ、あの、これはどう対応すればいいのかですね。例えば、えっと、もう、 使った辺を二度使わないっていうルールがアオゴリスムに入れれば、まあ、これは無限ループにならない。ですね。アオゴリスムはちゃんと終わります。ただし、よく考えると、このグラフの3最短経路って意味があるのかですね。このマイナス2に問題の中に何の意味があるのか考えると、例えばこれは時間ですと、やっぱりこれを使いたいですね。なんかこれはペナルティだと、 このボーナス、ボーナスを貯まりたいので、まあ実はこれはずっとできれば続けたいよね。なんか本当に目的はただの経路のサイズを最初化にするのなんです。ですので、えー、っと、このグラフで最短経路見つかるより、最短経路が意味のないになるの、無限ループがあるグラフを認識したいですね。 で、このダイクストラを二度変異を使わないと、まあ、あの、無限ループにならないけど、無限ループにある可能性があるかどうかを認識しない。ですので、あの、その無限ループを認識できるアオグリスムを勉強しましょう。それは、えっと、ベルマンフォールドっていうアオグリスムがあります。ベルマンフォールドは結構簡単な最短経路のアオグリスム で, で、特徴の一つとしては、このアオグリスムで、 無限ループがあるかどうか簡単に認識することは可能です。では、早速、とベルドマン・フォールドを紹介しましょう。ベルドマン・フォールドのコストが O of VE、e。なぜかと、ダ、まあ、イクストップと違って、これを、ベルドマン・フォールドが無限ループになる可能性はないです。なぜかというと、アイディアはこれです。ベルドマン・フォールドのメインアイディアが、すべての変を すべての辺を、2回を、なんか、重みをブロードキャストする。2回ですべての辺を、重みをブロードキャストすれば、その辺の重みをすべての頂点にブロードキャストができます。ですね。こうすると、あとまず、この距離の辺、距離のベクタルが持っていて、その距離のベクターが S からの距離がゼロで、 S 以外の距離が無限ですね。で、えっ、ー、と、マイインテレーションの中では、マイ反復では、その S の距離が1辺ずつで広がっていきます。で、このオーゴリスムがあとループで終わるから、なんか決められたループの数だけで走るので、必ずこのオーゴリスムがテミレートします。VI の反復で、 っと S の距離がすべての頂点に、えっと、ブロードキャストができます。ですね。で、このアゴリスムで、えっと、無限ループを認識するために、もう一度反復する。だから V-1 じゃなくて V 回反復する。V、あと IV-3 から IV の間に、 その重みがアップデートされれば、アップデートしなければ、そのグラフが無限ループがない。アップデートすれば、そのグラフが無限ループがある。っていう意味があります。コードはこれだけですね。あの、まずディスタンス、ディスタンスの行列の、あとディスタンス行列。すべての頂点が無限のディスタンスで、スタートだけはディスタンスが0。で、ここはまあ前、あの、その MST の同じで、 えっと、変異の序列のデータ構造です。で、このサ3が、このンが変異のソースと変異のターゲットと変異の重み。で、この二乗ループですね。i から v-i でリピートする。で、それぞれの反復で全ての頂点でこのアップデートする。ですね。あの、頂点の目的の距離が 焦点の目的、えっと、今その目的の距離か、あるいは、ソースプラス変の距離でアップデートします。まあ、それは、前のグラフでシミュレートして、このグラフが、まあ、先の、えっと、フィューのグラフなんですけど、これは、なんか、ただ、とそのフィューのコストを今のところは無視しましょう。グラフの変だけを見てみましょう。で、ディスタンスが必要ですね。 で、distance は s が0で a が inf で b が inf でで t も inf で、えっ、ー、と、頂点は4つあるので3反復を行います。反復0と反復1と反復2で edges のリストを作りましょう。edges のリストが s A1 と AB2 と BT1 と ST5。これは多分1反復で終わるので、ちょっとこれを混ぜて、あのアオゴリスムをすぐ終わらないように、ちょっとこれを少し抜くしましょう。 この2つを変更しましょう。B11 と、えっ、ー、と、ここは AB2。じゃあ、まずその反復ロで、まず SA1 A。A の距離がインフなので、 0プラス1の方が安いので、反復0が A の距離が1となります。次は B。BT1 ですね。T はインフで、B もインフなので B、B プラスインフプラス1はインフなので、これは変わらない。で、A B2、B2 <咳>。B がインフで、A が1になってますので、A プラス2が B の距離が3。で、ST5。 st で、えっ、ー、と、t の距離が無限で、s が0なので、0プラス5が t の距離が5なんです。まあ、これは0反復ですね。だから、1反復。1反復、これは0で、えっ、ー、と、sa1。a が1で、s プラス1も1ですので、これは変わらない。bt1。で、t が、えー、と5で、3プラス1が4ですので、bt をアップデートする4。 で、AB2。AB2 がここは変わらない。ですね。で、ST5。ST は4で、S プラス5が5なんで、これを変わらない。で、次は、これはもう0ですね。0を変わらないし、SA1 も変わらないし、BT3 も変わらないし、ST5 も変わらない。で、ここで見てるのようにと思うんですけど、もし、あとも銀ループをデテクトするためにも1 1、もう一回、もう一度反復をやりましょう。 で、こうすると、これ0、1、3、4で変わらなかったので、このグラフでは無限ループがありません。で、最短経路のサイズがあ分かりました。4ですね。じゃあ、一方もう一つのグラフを見てみましょう。ここは同じように、s、a、b、e。 で、s が0ですね。で、これもなんかランダムに変の数を。で、ここは反復 0, 1, 2, これは4だから、と、3ですね。で、エッジが、じゃあ、ここは b, e, 2と、えっと、a, b, マイナス2と、 bs-2 と sa-2。これは2ですね。プラス2。じゃあ、最初の反復が、えっ、ー、と、b,e2 ですので、b は無限で、e は無限で変わらない。次は ab-2。a と b は無限ですので変わらない。b,s プラス2。で、s が0で、b は無限なので、これは s が0となります。ですね。変わらない。 で、sa-2。a は無限で、s-2 が、これは a が -2 になる。で、i で、1反復にすると、b2 はこれわからない。ab-2 が、この -2 を b にプロパゲートします。で、bs-2 が、-2 プラス2が、これは0で変わらない。ですね。で、sa-2 が、えっと、0-2 が、<coughs> うんと、a がマイナス2変わらない。で、ここはいい。で、もう一度繰り返すと、えっと、be2 ね、マイナス2プラス2が、e が0をパプリケートする。ab マイナス2が、マイナス2マイナス2はマイナス4、b はマイナス4になる。bs プラス2が、s がゼロで、マイナス2プラス2が、えっと、マイナス2となります。マイナス4プラス2ですね。で、sa がマイナス2マイナス2が、 A がマイナス4になる。で、これは、えっと、ベルマンフォードが終わり。無限ループがあるかどうかをテストするために、もう一度反復します。で、BE プラス2ですね。B はマイナス4で、E がプラス2、えっと、マイナス2となりますですね。で、AB。A がマイナス4で、マイナス2と B がマイナス6になる。BS、マイナス6プラス2がマイナス4。 で、sa、えっ、ー、と、マイナス4とマイナス2がマイナス。で、見てる通りに、最後の反復でリピートしましたので、これは、あと、無限ループがあるとの使用種となります。じゃあ、最短経路の、えっと、サマリーしましょう。えっと、 グラフが重みがついてない場合だと、まあ、BFS でコスト O of V plus、+E、v で終わります。で、グラフが重みがあるとダイクストラでコスト、e, O of E plus V log -V, v。で、これはあと無限ループがあれば、この、えっと、今回で紹介したダイクストラの実装が無限ループになってしまいます。ですね。で、そうすると、あの、 まあ、あの、実装が変わることができるけど、グラフにはそのマイナスのロープがあるかどうかを認識することができない。で、それに対して、ベルマンフォードが必ず OEV で終わり、そして、えっ、ー、と、まあ、マイナスのロープがあれば、ベルマンフォードがそれを認識することができる。ですね。まあ、見てる通り、それぞれのオグリスムが使っているときと使ってないときがあるので、あの、3つを学びましょう。 で、あの、各問題に対して、なんか適切なアグリスムを使いましょう。では、えっと、もう一つの次のあと課題、スタイルについて紹介します。これは APSP、All Pairs Shortest Path。まあ、この課題を考えましょう。これは、えっと、オンラインのジャージの課題で、コマンドスっていう課題です。で、コマンドスが、グラフ GV で、 スタートベーテックス S があって、とターゲットベーテックス DT がある。で、アイディアとしては、このグラフがいくつかのコマンドがビジットする。で、そのコマンドたちが、そのグラフのすべての頂点をビジットして、エンドまで行きたい。それは、あと、まあ、あの、並列で何人でも送ることが可能としても、えっと、このすべての頂点をビジットするには、どれぐらい時間がかかるのか。 はい。これは、あと、10分ぐらい考えてください。じゃあ、続きます。この問題を解くには、えっ、ー、と、それぞれの頂点に対して、S から V の、えっ、ー、と、その頂点 i を、えっ、ー、と、ストップする、そのパスを計算しないといけない。ですね。で、この問題の解決、この問題の答えが、 そのすべての頂点に対してのパスが、その頂点を含んでいるパスのすべての中で、えっ、ー、と、一番長い方ですね。つまり最短経路の中の一番長い経路をが答えです。で、この問 題, このこの問題を、えっ、ー、と、解くには、一つのやり方は、えっ、ー、と、i をループして、すべての vi に対して、ダイクストラを使って、ダイクストラ vsvi プラス、ダイクストラ vivt を計算する。 まあ、これはできますよね。このコストが、ダイクストラは、えっと、だいたい VEV なんですけど、これは v かける e プラス V になるんですね。まあ、これは可能なんですけど、今回はもう少し簡単なアオグリスムを紹介したい。このアオグリスムは簡単ですけど、ダイクストラより高いですね。なんか、M えっと、V 回を繰り返してダイクストラでもより高い。これはフロイド・ワッシャルですね。 フロイド・ワーシャルが O の V の3乗のアオゴリスムです。まあ、O の V の3乗はダイクストと比べて相当コストが高いアオゴリスムですけど、えっ、ー、と、フロイド・ワーシャルの入力はこれです。プログラミング4行で終わります。すごい、えっ、ー、と、プログラミングしやすいアオゴリスムです。フロイド・ワーシャルが、えっ、ー、と、アジエーセントメイトリックスを使います。これも特徴ですね。 アジェイセントメートリックスがあってで、そのアジェイセントメートリックスを3回読む。k0, k0 から v までと、for i0 からまで v と、j0 からまで v ですね。で、こういうふうなベルマンフォードのような、えー、とアップデートがついています。ミニマルの ij と ik と kj です。ですね、まあ、見てる通りに、このプログラムが短いし、 えっ、ー、と、バグも発生しにくいですよね。一方、コストが高い。なので、なんか、時間が余裕、それとも、グラフが小さいだと、まあ、これを使えば、と思うんですね。グラフが長いの場合だと、まあ、えっ、ー、と、ダイクストラ V 回とか、それはそんなに難しくない。これより、あの、プログラミングがちょっと、あと、手間がかかるけど、まあ、そこまで難しくない。ですね。じゃあ、なんか、あ, あの3あの、あの4行だけで、なんで、っと APSP ができるのかを見てみましょう。実は、えー、とフロイド・ウォッシュの基本的なアイディアは動的プログラミングです。ですね。えっ、ー、と、なんか、ボロンアップの動的なプログラミングのアイディアです。それぞれの VK に対して、えっ、ー、と、VI から VJ のパスが、今の VI から VJ のパス。 または vi, vk, vj のパス。ですので、最初はアジエイセントメーティクスから始めて、隣同士の頂点のパスだけがあるんですけど、この k のループで、その2つのパスで k を入れて3つのパス。で、他の k を入れて4つのパス。で、他の k を入れて5つのパス。ののパスその3次元の、えっと、動的プログラミングでこのオーグリズムが進んでいきます。ちょっと例として読みましょう。 これは、えっ、ー、と、k が -1。つまり、これは初期状態です。初期状態だと、アジェイセントメイティックスしかないですね。えっ、ー、と、k の 0,0 と、えっ、ー、と、1から1パス0で。で、このグラフを見ると思うんですけど、0から1はパスが2ですね。えっ、ー、と、2から3は、えっ、ー、と、すいません。か、えっ、ー、と、3から2へコストが3です。で、えっ、ー、と、この3つのパスを見てみましょう。3から2のパス。 と、2から4のパス。と、3から4のパス。3から2のパスがコストが、えっ、ー、と、3ですね。2から4のパスがコストが1。で、3から4のパスがコストが5ですね。じゃあ、一番最初の反復で、K が0。で、0がすべての、えっ、ー、と、パスに入れてみましょう。例えば、3から、 2行くと、0で行くと、えっとコスト3じゃなくて、1と1ですね。3から0で1。0から2で1。ですので、sp32 が3から2にアップデートする。で、2から4。2から4がコストが1なので、2は0に行けないので、なんかその2から4で0をアップデートできない。ですね。で、3から4。3から4だと、3から0がコストが1。 0から4コストが3ですので、このパスの方が短い。ですので、3から4のコストが0含めてコストが安くなります。じゃあ次が、えっと、K が1。K が1だと1を入れてみます。です。3から2は、3は1に行けないので、3から2はなんか1のパスがアップデートはできません。ですね。 で、次は、まあ、3から1はいけるんですね。3から1はコストが3ですね。えっと、0、1ですのでコストが3。3でも1から2がいけないので、これはアップデートはできない。ですね。で、3から4も、1から4がコスト、えっと、直接つながらないので、これはもうアップデートしない。ですので、えっと、反復1では、えっと、このパスは何もアップデートしない。じゃあ、反復2、ノード2を使いましょう。ノード2を使うと、 3から2は変わらないね。30242 2も使っているのでコストが変わらない。で、24が、2から4がもう2を使ってますので、このもうアップデートしない。ただし3、34が2を使うともっと安くなるんですね。前は301だったんですけど、コストが4だったから、3から0が1。で、0から4がコストが2。1プラス2が3ですので、3から0から4がコストが3なので、34のコストはもう一度アップデートします。 で、そういうふうに続く。K から3、K から4。で、そう続くと、えっ、ー、と、このアゴリスムのサイドで、すべての頂点からすべての頂点 A のパースがアップデートができました。ぜひ、あの、K3 と K4 がシミュレートしてみてください。じゃあ、えっ、ー、と、 もし、えーと、フロイド・ワーシャルが、えーと、距離だけじゃなくてパレントが必要ですね。あの前の 4, 4行で、えー、と最短経路のコスト、全ての頂点のと、全ての頂点に対して最短経路のコストを計算できますが、その実体の経路が出てこないんですね。実体の経路をで出る前に、パレント行列が必要ですね。 ですので、この3つの行は、最初はパレント行列を、親行列を、えっと、初期化する。で、次は、あの、フロイド・ウォーシャルに、この1行を増やします。アップデートするときに、あの、近所行列を、アジセントメイトリックスをアップデートするときに、親行列もアップデートします。えっと、i から j の親が、p から j の親となります。 まあ、結構分かりやすい、えーと、変更しやすいアオゴリズムでしょう。では、あのフォイド・ワーシャルで他には何ができますか例えばあと、ある問題にはすべての頂点からすべて の, 頂 点, の頂点への経路が欲しいなんですけど、最短経路じゃなくてどの経路でもいいんですね。VI と VJ がつないでいるかどうかをチェックしたいわけです。 それはフロイド・ワーシャルがもっと早くすることができます。それは、あの、この、ミニマルじゃなくて、ビットマスクでできますですね。ij が ik and kj ですね。それだけだと、えっと、もっともっと速くなります。あと、フロイド・ワーシャルで、まあ、前の授業で、 えっと、ミニモルスパニングツリーを使ってミニモ、えっと、ミニマックスパスについて話しましたんですけど、すべての、えっと、頂点とすべての頂点に対してのミニマックスパスを知りたいなら、それはフォイドワーシャルすることができます。そのフォイドワーシャルの、えっと、アップデートが変わるだけですね。このアップデートがミニマル ij と ik プラス kj なんですけど、 ミニマックスを計算するだと、えっ、ー、と、ij がミニマルの ij とマックスマルの ik と kj ですね。こうすると、えっ、ー、と、ミニマックスを最短経路することは計算できます。あと、前回の授業だと、えっ、ー、と、その、なんていう、うんっと、アチクレーション頂点で strongly connected component、その、 なんかきと、スタックでノードをパッシュして、ストロングコネクテルコンポネントを見ましたんですけど、フロイド・ワーシャルでもストロングコネクテルコンポネントを認識することが可能ですね。アイディアとしては、えー、とフロイド・ワーシャルを計算した後に、ij と ja の距離を計算する。ij の距離が0より大きい、そして ji の距離も0より大きいであれば、 vi と vj が同じ strongly connected component に入っています。最後には、なんか、フォえっと、フォイド・ワーシャルも、なんか、ネガティブサイクルを計算することとかですね。あの、ii をチェックして、アジセントメイトリックス、あの、フォイド・ワーシャル号のアジセントメイトリックス ii をチェックすると、もし、えっと、マイナスであれば、そのグラフにはマイナスループがあります。マイナスがなければ、えっと、それは、そのさ、あと、 そのグラフのミニマルのループのサイズとなります。そして、なんか、あやあすべて0であれば、そのグラフはループがないっていう意味になります。じゃあ、えっ、ー、と、次は、あと、ネットワークフローについて話しますが、まあ、これはちょっと長い話になるので、一旦このビデオを止め ま, ます。では、まだ次